はい、サザエやアワビの貝殻です、えー、サザエアワビのの内はですねこの真珠層オーロラのように虹のようにキラキラしてますねこれをですねこの外側を酸で溶かして、えー、キラキラした真珠層を出してみようというものです、えー、こちらはあの 事前に少ししトライしたものなんですけどね外側がこう殻 の, の部分が溶けて少しこう見えてるんですけどもこれちょっと溶かしすぎちゃって穴開いちゃったんですけどねこれはの市販品のものですお土産屋さんで購入したものですねでこちらはあのこれもアワビー事前にですね酸で何時間かかけてここまで行ったんですけど貝殻の主成分は 主にカルシウムの塩で炭酸カルシウムですとかマリン酸カルシウムですとか特に炭酸カルシウムの場合は酸を加えると炭酸を発生させてしわっと泡の発生が見られますそれをちょっとやってみたいと思いますではえー、どちらかこちらをサンプルにしてみますね直接 殻の上にですね、貝殻の上に塩酸を摘化しますけどもシュワーっと泡が発生してきますね全部はね急には溶け去らないのでまあ時間をかけてゆっくり溶かしていく感じになりますねしばらくこれ放置して水洗いをしてはまた塩酸をかける感じになります 富つボがついてたんですけどそれはよく泡出て溶ける感じですねはいでこっちのもうすでにですね何日間 か, かけて、えー、磨いといたものなんですけどもう少し頑張って塩酸を加えて表層を溶かしてみたいと思います、はい、元気に 泡が出てますね。あと長芝でちょっと固めのブラシでゴシゴシすると割と早く表面が綺麗になるようです。はい今ゴシゴシ洗ってきたものです。ですね、いいですかね。 いいわゆる光色という光沢ですね別にこのカラフルな色で着色されてるわけではなくそういう色素があるわけではなくて光が真珠層で反射屈折反射によって特定の波長を強めたり弱めあったりしてこんなようなカラフルな光が見えるという現象ですね。